平成30年8月24日、スイーツなどを味わいながら列車の旅を楽しむ JR 九州のスイーツ列車、ある列車が今年初めて大分から阿蘇駅にやってきました。乗客26人を乗せたスイーツ列車、ある列車は午後1時半過ぎ、 地元熊本 YMCA 黒川保育園児や観光関係者らが小旗を振って歓迎する中、阿蘇駅に到着しましまた。JR 九州のある列車は日頃は九大線の北駅と大分駅間でスイーツ観光列車として運行していますが大分・阿蘇間の阿蘇コースは熊本観光キャンペーンの一環として阿蘇観光の活性化につなげようと運行されたものです。 ある列車は定員36名の2両編成で車両の外観は金と黒の辛草模様で車内は七つ星イン九州でも用いられている豪天井が取り入れられるなど豪華な列車に仕上げられていますこの日の乗客には宝石線沿線を中心に収穫された食材を使った弁当やスイーツ、ワインなどが振る舞われ乗客は 景色ををを眺めながら食事しししておよそ2時間のの列車の旅を楽しみました。ある列車は乗客24人を乗せて午後2時半に大分に向けて阿蘇駅を出発しましたが9月21日にも 1往復運行されることになっています。